はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、また、群馬に来ております。というのも、先日ですね、動画で公開させていただきました、まさぼうさんというお寿司屋さんであり、デカ盛りのね、海鮮丼で有名なお店なんですけれども、前回の動画ではですね、次回はチャレンジにお伺いさせていただきますとお話をしましたので、早速ではございますが、チャレンジメニューを挑戦しに参りました。 まあもう前回はね、海鮮丼からお寿司から、まあいろいろなネタをいただきまして、もうどれも美味しい、かつ安いという。ぜひね、皆様もこのチャレンジメニュー以外にもたくさん美味しいメニューございますので、一度食べに来てみてください。で、もうすでにですね、メニューはお作りしていただいておりますので、もう少々ね、完成するまで待ちたいと思います。はい。 ということで、ただいまですね、本日いただくチャレンジメニューが到着いたしました。こちらでございます。超重量5キロの海鮮丼になります。で、一応ですね、全然ルールはまだ決まってないんですけれども、個人的にはですね、海鮮丼、きついチャレンジですので、まあ5キロということで、40分にさせていただければなと思います。うわぁ、ドキドキするなぁ。<笑><笑>じゃあ、そしたら何か、 3秒前ぐらいからかけ子をいただいてもいいですかお願いしますじゃあ321スタートいやいただきます頑張ってください い, ますいただきますうわーこれちょっともううまそうなネタばっかりちょっとどんでいただく前に刺身だけでああやっぱうまいうまいうまい のどぐろにに金目に、うん、最高ですね好きなね確かに今いやちょっとチャレンジなんでガッツでいきたいんですけどちょっとうますぎてね<笑>で今回ねちょっと僕のこの T シャツをかたどったこちらラスカルもかわいくつけていただいておりましてちょっとこういう置き遣いがマジで嬉しいですね本当は最後まで美味しくいただきたいんだけれどもちょっとチャレンジ目に食べていきましょううわーうまっう <笑>うん<笑>うまっ前回ねあのー、動画でお伺いした際にも大漁丼っていうもうめちゃくちゃ盛りがいいこの海鮮丼いただいたんですけどうまいのようーんうまっうん <笑>うわ急ぎたくないこれ、まあ、ちょっとこちらもウニゾーンですよや<笑>っぱまたね最近僕もチャレンジメニュー始めましたけど こうやってね、本当に美味しいデカ盛りチャレンジメニューは幸せしかないわ う, ん、<笑>うんまっうわうまっ最初、これノーテンですかノーテンですうわやっぱりいやインドバッグ インドマグルの脳天、うわ、めちゃくちゃ脂乗ってるな。<笑><笑>うわ。うわ。かき。かきです、かき。う, うわ、<笑>やっぱりね。 まあうんうん、うまいまたねちょっと画面には見えてないと思うんですけどこのネタとご飯の間にね 刻み の, あのかぴょを入れてててくださってましてこのちょっと海鮮の香りと、まあ、さっぱりとした味そこにちょっとしたこのかんぴょうの甘みがめちゃくちゃ合うこのデカ盛りでもさおいしく食べていただこうっていう店主さんのねこの心遣いが感じるデカ盛りでねただただ今日はうまいです<笑>うん ちょっとこちらのですね、えー、ラスカルの結びをいただきます<笑>うん<笑>うんうんーうまもうこの今日のね動画が上がる頃にはだいぶ1ヶ月ぐらい経ってるので皆さんのね動画も更新されてると思うんだけど本当に大食いの方 1回食べてみたら分かると思いますあの今日ちょっと朝もねもう何回も来てますみたいな常連さんにもあのお声掛けいただきましてこのお店は来たくなる気持ち1回食べればねもう分かりますんでちょっとぜひ皆さんマサボウさんのとりこに一緒になってくださいあ<笑><笑> 今ちょうど10分ですね正直あの10分で食べる量じゃない量食っちゃったんですねうますぎて少しオーバーペースです<笑>正直もう半分近くいってるので多分2キロちょっとは10分で頂 い, いてると思うんですけどおかわりは無理ですね<笑> さっきのスプーンじゃ分かんないと思うんだけどこれ見えるかなこの牡蠣のデカさよ<笑>デカすぎるでしょこれうんあうま<笑>もうこれちょっと見えるかなもう完全にほぼほぼほぼ半分でございますね 期待を切っ た, たここ僕の大好きなアナゴーンですよ。今ねこうこんなに海鮮食べた後 の, このちょっと甘めの中継地点最高だね。<笑>うん。 もうトロタクに関してはもうのんべえだったら全員大好きなネタだねま、うん、そろそろですねお腹的にもだんだんたまってきまして大食いモード入ってまいりましたこっからは合奏部ですね すいませんお味噌汁まですまありがとうございますちょっとベッドサービスでねお味噌汁いただきましたうわ今ちょっとこれ食べ て, て気づいたんですけど、はい、この真ん中がお米は多くならないように大根にね高さ出してくれてるんですね、はい、こんな気遣いあるところないですよ普通はもう真ん中そのまんまお米ギュッと高さ出しますけど楽しく美味しくうん<笑> です普通はこういうお皿って中心に行けば行くほどお米がね高さ大きくなってくるんでしんどくなるんですけどそんなことなくてお米これ全部お皿一定です<笑>めっちゃありがたいこういうの<笑>ただちょっと40分は調子のとかもしれないし、ね、ですねんか楽しくおしゃべりしてやるとお腹いっぱいになってきますね <笑>うチャレンジ中ですから。<笑>うん、<笑><あー><笑>ちょっと今ですね、前回もあの大量丼で味変でいただきました。こちら。 ジャンソースですねいただきましたんでこれかけるとまじで海鮮ビビンバになるからこれちょっと皆さんもね丼物頼んだ際はこの味変ソースね使ってみてくださいあーうまいマグロなんかも一緒でポキみたいになりますよねちょっとごま油の感じとお味噌っぽい甘みとうまい チャレンジモードって言いながら、なんかこう、毎回引き戻されますね、うまくて。<笑>うん ね、ただあと7分しかないので急ぎきますうん<笑>うんということで 今ね、チャレンジの40分は過ぎたので失敗なんですけど食べちゃいましょう<笑>うーんうんうんうんえんうんうんうんうんいーあっぱ い, あー<音楽>というんうんうんうんちょっと時間は 約10分ほど予定よりもオーバーしてしまいましたが、なんとか完食ということで。やっぱりね、魚介系のね、 えー、重量に関しては、他のものを食べるよりも、量多く感じますね。まあ、ただですね、マジで美味しかった。あの、時間が間に合わなかったのは、えー、僕がね、楽しみすぎた原因も一つあるとは思いますが、楽しみすぎちゃうぐらい美味しい海鮮丼だったということで、あんまりですね、コメント欄で僕をいじめないでください。<笑><笑>またですね、改めてお話になりますけれども、えー、こちらのね、まさホウさんでは、もちろんデカ盛りとかチャレンジ メニューではなくてですねちゃんとお寿司だったりとか美味しい海鮮丼ただ店主さんがね、盛らないと気が済まないえ、盛るのがね、楽しいっていう方なので、通常ね、もちろん海鮮丼も前回動画でご紹介したように、ネタの数がなかなか載っております。まあ、皆様はですね、えー、ちょっとお腹を空かせて、ぜ、え、ひ、ー、美味しくて安い、こちら、マサボーさんの海鮮丼やお寿司、食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。 えー、この後ですね僕2時間半をかけてまた帰るところではございますが、えー、そのまんま帰るのは無理そうなので1回パーキングでお昼寝して帰ろうと思います<笑>それではまた次の動画でお会いしましょうじゃあねお腹いっぱいはいということで本日もご視聴ありがとうございました皆様すみません本当に今回は全力でねチャレンジやろうと思ったんだけれどもこのマサボーさんの味の良さで値段の安さ 何よりも対象やお店の方のねこの人情だったり優しさ行くたびにこれがしみるのよまあ行くたびと言ってもまだ2回目なんだけどいや本当に素敵なお店でございますなかなかですね群馬の方には行けないよと遠くて食べに行けないよって方は多数いると思うんですけれども是非ですね本当にこの群馬の方面に 行く用事があれば一度ですねこのマサボーさんでこの人情の味をね皆様にも体験していただきたいなと思いますいやもう 絶対に言ってていいいたたただだけたら後悔しないと僕がね断言させていただきます、まあ、ちょっと何様なんだよって話なんだけどね。<笑>ということでこの辺りで本日の米変コーナーに参りたいと思います。今回はですね、直近のコメントの方で気になったものを抜粋させていただきました。まず本日の1つ目。これね、毎回僕も思ってます。正直、その編集をしてるときにね、 一口食べた後にあとかうんとかこうなんか出ちゃってるんだよね正直これ気になる人もいると思うのよちょっとうるさいというか<笑>また言ってるよって思われる方もいらっしゃると思いますしこのわらを見る限り。 好意的にというか、まあ、いい意味で「あ美味しいんだな」と分かりやすくていいよっていう方もいらっしゃると思いますしまあ賛否両論だと思うんだけれども僕自身もあの多くねとは思いますうん正直<笑>でやっぱ編集中はねこう気をつけようと、まあ、次撮影行く時はなあんまりこう言わないようにしようって思うんですけどやっぱ実際現場行ってみてね美味しい料理を食べると出ちゃって。 てるんんですよねうーんこれがいい癖なのか悪い癖なのかわからないんですけれども普段からね全然カメラとか回ってなくてもうちの妻と外食行った時に美味しかったりするとうわ うまっとか1人で言ってて<笑>うちの妻にね「また言ってんの?」とか言われたりするぐらいなんでもうちょっとねこの癖は治らない気もするんだよなああのー、もしかしたらちょっと回数減らしてほしいって方もいらっしゃると思うのでできる限り気をつけようとは思うんですけれども多分ですね今後なくなることは絶対にないと思うので、えー、その辺りご了承いただければと思いますまあ美味しいっていう証拠でございます はい。ってことで、本日二つ目のコメント。こういうご意見ね、ありがとうございます。やっぱり僕もね、昔は1分1秒争ってどれだけ早く食べれるかと、もう本当にフードファイターという形で全力でね、挑んでるような動画ばかりでしたので、当時のファンの方というか、まあ、昔から見てくださってる方はね、こういったご意見多数あるかと思います。 ただもうう本当にありがとうございます普通大半であればねもう今のこの食レポをしたりとかするようなやり方にしてから結構年月が経ってるので見なくなるっていう方が多い中で、えー、こう長年ですねこう応援してくださって見てくださるっていうのは本当にありがたいなと思います、まあ、ただですねやっぱりこうデカ盛りでもチャレンジメニューでもですねあのお店さんの方に時間を取って料理作っていただいてるのでなんだろうな 自分たちのすごい姿だけじゃなくて、それを見てね、その料理食べてみたいなと、もっともっと思っていただきたいなと思うので、えー、今後もですね、やっぱりこう食レポをしながら、まあ、どんだけね、本気でも全力でも、あくまでこれ食べ物をね、紹介するという動画を、そういうスタンスをね、えー、捨てたくないなと思うので、 もちろん全力でやる部分は全力でやるんですけれどもやっぱり食レポだったりとか皆様にね紹介するっていう部分も合わせて全力でやらせていただきたいなと思います、まあ、ちょっとですねまあもともとのスタンスがあるのでその頃から応援してくださっている方にはご不便をかけると思うんですけれども昔は昔今は今でのまたね新しいこのラスカル・アライの動画の楽しみ方をしていただけたら嬉しいなと思いますということで本日最後のコメ編 こちらご紹介いただきました、イブトさん。もちろん僕も存じ上げております。昔のですね、女王戦、まあ、女性のテレビでやってたの大食いの大会の時に、確かね、出てたんですよ。こちらのお店はですね、まあ、つけ麺とかでも本当にこのグツグツ、石焼きビビンバみたいな器でつけ汁が出てきて、もうグツグツに湧いてるような熱々のね、つけ汁にこう、つけていただくつけ麺だったりとか、 土鍋かな確か。土鍋で、こう、ガスコンロの上に置かれてて、それがもう、ちんちんに最後まで熱々で食べれるみたいなね、ラーメンを提供しているお店さんでして、この豚カリーラーメン、超うまそうっすね。名前だけでなんかお腹空いてくるわ。こう、濃厚なスープにカレーって絶対合いますから、ちょっと確かに、あのー、もう結構ね、前の大会ではあったので、 このね、コメントを見てああ昔ずっと行きたいと思ってたお店だと。 あの正直撮影とかでね全然まだ行けてなかったので改めて思い出せましたありがとうございますちょっとこれあのー、公式のねツイッターとかもあったんでちょっとそっちの方からポイントとか取れればね、えー、行ってみたいなと思いますうわちょっと想像しただけで腹減るなこれ話してて楽しくなってきちゃった<笑>ありがとうございます情報今後もちょっとねあのおすすめのお店さんね皆様も教えていただけると嬉しいです ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。